皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。2022年9月7日、ロスターからタロットマジン京に行ったのですが、誰も身代わりのコインを使ってないのになぜこのタイミングでメダルが消費されたのかと軽くパニクっていました。その結果、タロットマジンメダルに限って全滅してもメダルが戻ってくる仕様なのかという確認テストをやろうとしてしまいました。 でも、なんのことはなく、ロスターのお題は、全滅してもコインが戻ってくる仕様だったというだけのことでした。そういえばそんな仕様でしたね。完全に度忘れしてしまってました。軽く録画を失敗してしまいましたが、バトルトリニティ対抗戦の貢献賞を取ることができました。3日で10勝できたというのは、今までにない快挙ですね。 これは相当数の勝ち数を稼げるんじゃないかと思いましたが、11勝目を上げるのにドハマりしてしまったので、やはり無理かもしれません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。